こんにちは、アロドです。今日はですね僕が脱サラをして後悔した時の話をしていこうと思います僕自身副業で始めたブログがたまたまヒットしてそこから会社を辞めて独立して脱サラしました今日は脱サラした時の後悔の話をセキュラーにお話ししていこうと思います僕のチャンネルではこうしたですね副業の話だとかあとは脱サラしてフリーランスになった時の リアルな話と海外で生活するコスパいい生活の方法についてまとめていますよかったらチャンネル登録よろしくお願いします僕が実際に脱サラをして後悔した話を今日はしていくんですけども皆さん脱サラしたいなと思ったことありませんか会社つまんないしこれからの日本を考えると就寝声とかないしじゃあどうするの個人で勉強して個人で収入を得る方法を身につけないとなっていう風うに思ってくれてる方が見て くださっってるんでですすけれども正直やっぱり難しいですよね脱サラって結構、あのー、意識高くないとできないというかもうやるぞっていうふうに気合いを入れないとできないっていうのがあるかなというふうに思います僕も一番最初始めた理由がもうこの会社はもう絶対やばいなと思って、えー、英語を勉強し始めて、えー、副業を勉強してでたまたま書いたブログがいろんな人に見られてあの脱サラをすることができました ただそうなってくると、まあまあ準備はしたつもりだったんですけど、後悔したことっていうのがあるんですね。今日はその後悔の話をしていきますあの何が後悔したかっていうと、2つあります。2つ。2つあるんで、今日は見ていてください。1つ目、何かっていうと、友達がいないことです。これ結構、あの、 ああるあるかなっていうふうに思うんですけどもフリーランスってフリーターだとかニートだとかっていうふうに思われがちなんですなんでかっていうともう仕事を辞めた人っていう世間でくくりにされてしまってで銀行の信用ももちろんないですしプラスなんかローンとかね組もうと思ってもなかなか組めないと個人事業主っていう肩書きはあるんですけれどもフリーランスってフリーターと思われがちだと脱サラして副業してそれなりの収入があったとしても世間からの目は冷たいやっぱり友達だとかを見ると今でこそですよ もうフリーランスって言葉がちょこっとずつあのマイナーからねメジャーになりつつあるんですけれども昔はまあなかったですよそうなってくると友達っていうのがいなくてみんな社会人になってて上司のねああだこうだとか会社の経営がこうだこうだっていうふうに飲み会だとかで話すんですけどもその話ってこっちからするともう個人だからあんま関係ないだと思っちゃってその当時大学の友達だとかと結構疎遠になったりするわけですよねそうなってくるとどうなるかっていうと 友達ががいなくなくるっていうのがあります今でこそフリーランスとしてあのそこそこ長いんで今は全然友達いっぱいいてむしろあのフリーランスの友達がめちゃくちゃいるんでいいんですけどもさら、うん、した当時って脱サラ仲間っていうのがなかなか少なかったんで友達がいない状態が結構続きました。寂ししいっていうのが後悔したポイントになります まあねそんなに寂しいからって言ってそんなね泣くほど寂しいからっていうことでもないんですけども正直ねいろんな情報収集だとかするのってやっぱり人から得られる情報ってすごく重要になってくるんでそういった意味で人脈を作って、えー、収集情報収集するっていうのはいいのかな必要なのかなっていう感じです今の時代 YouTube がすごく発展してるので YouTube でいろんな友達を見つけたりだとかあとは Twitter で僕は最近やってるのが Twitter で人に会いに行くような旅をしたりだとかっていうふうにやってるんで友達は結構増えてきたんですけども そういった意味でもフリーランスになった最初はすごく人脈に苦労しましたこれが一つ目の後悔のポイントです二つ目二つ目の後悔のポイント何かっていうとやっぱり何をするにも自分自身なんですよこれがいい意味でも悪い意味でも僕の中では結構プラスなんですけども例えば今日仕事しなければやっぱり来月の仕事がなくなったりだとかもう一ヶ月間仕事しなかったら次の月仕事がなくなったりしますよね で正直でフリーランスと会社員どちらがいいかっていうとまあどっちもいいですよって話なんですけども僕はフリーランスになってよかったなと思ってますなんでかっていうと会社員として働きないタイプだからですもうね満員電車に乗って毎日同じところに出勤することができないんですよ本当もうねこの前東京行ったんですけども東京でラッシュ満員電車のラッシュに乗ってあこれすごいですね東京の本物のラッシュを見たんですけどあのね毎 なんですその中にもう押し込んで自分のカード押し込んで乗らないとその電車に乗らないと出勤できないっていう状況ですよねあれすごいなと思って僕も一駅だけ乗って離脱しましたそれぐらいすごい満員電車があったんですけども難しいですよね毎日、まあ、僕は無理なんでもう毎日出勤するのができないと思ったんでフリーランスになったぐらいなんでそういった意味でもまあフリーランスの良さはまあ自分自身に決められてで できなないいことはできないしでききしることを自分でプロセス立ててちょっとずつやっていって収入になっていくっていうのが面白い部分かなっていう感じです実際にやってみるといいとこ悪いとこ見えてくるんでよかったらねコメント欄に公開したことだとかあとは公開しそうなことをまとめてコメントしてくれればなというふうに思いますやっぱり満員電車に乗れないような僕と同じようなタイプの人はフリーランスになるのもいいですし会社員として仕事をしたいなっていうふうに思っている方は会社に 両立しててていいいくのも面白いかなっっ う, うに思ってますやるべきことって何なのって話なんですけど後悔しないためにやるべきことを僕が今日お話ししたいなと思うんですけども何がやるべきことかっていうと自分が独立したもしくは副業をする脱サラする時に自分の未来をイメージすることです1年後どうなってるかな2年後どうなってるかなっていうのを想像してやめるのがいいかなっていう感じです例えば、えー、フリーランスになって1年目にどれぐらいの税金を払うのかとか確定申告どうするの 新しいビジネスどうやって始めるの会社員として副業をした後に実際に確定申告どうすればいいのかっていうのもしっかりと知識として持っておくべきなのかなっていうふうに思いますやるべきことは実際に脱サラした時にどういうふうな生き方をするのか自分の中で筋道を立てて未来図を書いておければどんなことがあっても対応できるかなっていう感じです どんな後悔があったのかもっと詳しく僕のブログでも書いてるのでよかったら文字が好きな方は読んでいただければなというふうに思います今日の動画ではですね僕が後悔したこと2つのポイントについてお話ししていきました、えー、1つ目は友達がいなくなってしまって寂しいですよっていう話と2つ目2つ目は自分次第で収入がどんどん上がっていくし休めば休むほど収入もどんどん下がってきますよっていうお話でしたでやるべきことはその未来を想像しながら自分が脱サラした次のステップ 次の1年後、2年後、10年後、どうなってるのかっていうのを想像してやめるっていうのが後悔しないためのポイントかなっていう感じです。今日の動画いかがだったでしょうか、えー、いいなと思ってくださったらいいねボタンを押していただいて、またチャンネル登録もよろしくお願いします。Twitter もやって、よかったら Twitter 見てみてください。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。